こんにち は, こんにちは、ね、前回に引き続き刺し木の掘り上げ、はい、こちらはベニシタンの苗木がこのくらいのがありましてね、うん、長すぎたんで、はい、植え切って刺したんですよ、ね、なるほどただ途中で剪定をできなかったのでちょっと伸びてますけれども、うん、まあこれは最初の年はなんとかなるということでちょっと掘り上げてみますうわすごい根が張ってるよ<笑> ここにあるモミジも助けたいよね。これも。<笑>これはちょっと。うん、あ ら, ら, ら全部取れちゃう。うん、しょうがないんですよ。結構根が出てるんで、ここにね、違うのが生えちゃってんでね。どうしてこんなとこに刺しちゃったんだろうっていう、モミジが1個。ほ、う、ら、ん、葉っぱちっちゃいですね。これはね、今日の糸。今日の糸をなぜかここに刺したという。うまあ、どっちにしろ根を切るので、この辺で少し取って。 よし、一個できました、うん、おこんな感じですね、うん、結構ね、ちゃんと出てます ね,、うんほらうすねうん、これ、とこからも出ちゃうんですよねこれは後で切っちゃいますけどねと、うん、これは枝ですね、うん、太いとこちゃろベ、うん、ニスタンね、挿し木つきますからね、うん、うですね。この根っこ見るとね結構、しっかりと根っこ出てますでしょ、うん で一応ですね、これがまたポットに入るわけですよね。で、こちらのものが去年ポットにあげたやつ。だから一昨年挿したやつですね、はいで。で、ちゃんと植えて、ちょきちょきちょきちょきして、ちゃんと肥料もあげて。うんうん、で、今こんな感じですね。うんうん、これは後であ今度は豆鉢に入ります、はい。だからこれをどうするかと、ねはい。とりあえずこれはポットに植えるんですが、長いやつはここで。 枝が枯ここ、ね、れてないとでもここ曲がりがあるんで切っちゃうかなせ定をしてで根、ね、っ こ, こはこのくらいですよねあんまりね切っとのかわいそうちょっとこう伸びたところを今切ったんですけどこれでもう当ね正鉢に植えても 出来上ががっちゃいそうな感じですが根っこがこの状態ですから生鉢だと根の粘りができないと思うのでとりあえずポットに入れて花の時はちょっとまだ植え替えたてだから販売とかはしませんけれども実がつけば秋までには根が張りますから秋の実物状態の時にはもうお店に並ぶ可能性はあります。 あんまり深植えしちゃうとまあ、大変なとこから根っこが出ます。少し浮かせ気味に浮 か, 気味、うん、浮かせ気味にしてます。手で上に上げてるんですよ。花の時期っていうのははい。5月ぐらいですか？はい、そうなんですよ。だいたいね。4月の終わりから5月の頭に咲くものなんですが、今年は非常に早い。 全部早いので、5月の連休に売るものがほとんど咲いてしまってますなので、これもね咲ちゃって終わりますもんね、これ多分そうなんですよただほら、実物なんで、実がつけば秋はね、またね、可愛いのが見られますからねそれをちょっと期待しますが花の時に植え替えると実が止まらない可能性があるからちょっと嫌なんだけどでも、まあ花が見えた方が何をやってるかよくわかるかもしれないこんな感じですね うん、よーねこれで1個出来上が り, がり、うん、これでまあ枝が伸びますからちょこちょこちょこちょこ切って、うん、でもうちょっと経ったら1ヶ月ぐらい経ったら肥料もあげて火が止まれば1個か2個止まれば十分ですねこのサイズだったらね、うん、こんな感じですねでこれが一年後そう一昨年刺して去年ここのポットに入れたものですね、うん ちょっと太かったんで、大きめのポットにしてありますけれども、この太さでも挿し木はつきます。で、一年経ったんで、だいぶ太りましたけど、こうなっちゃったら、もう。精鉢にしっかり入れられます、はい。で、その前にちょっと静止します、ね。この花のついてない、伸びてるところをちょこっと切ります。うん、基本的に伸びたら切っていけばいいんですかね、これ。そう、もうベニシタンはそういう植物です。よく伸びますよ。うん こんなに根が出てるで軽く落としていきます、ね、で今咲いてるんであんまりね今度は咲いちゃってますからあんまりいじめたくないんで軽くやりますね洗いますもうこの辺で洗っちゃってできれば根を切りたくないな咲いてますからねかわいそうでしょこんなに根が出ます 骨が。ね、だいぶ違いますよ ね, すね。さっきのがこれですからね。<笑>こんな感じがこうなりますね。生命力が強いのかな<笑>強いですね。ベニシタンとかシロシタンはね、すごい強いですよ。で、ただね、ベニシタンは枝枯れするんでん、あんまり大きくしてかっこよくしようとすると、 枝枯れるんですよ、ね、ど, どういう具合で枯れるんだかそれはねもう紅舌に聞かないとわかんないんですけど根はこの程度ですよただ土はちょっと落とさないと、はい、ちょっと切る、はい、はい。今度はね鉢ですねピ ン, ピンクの花で、えー、さらに赤い実です、うん、さっきの鉢だとこれが磯さんの鉢。サイズ的にはこれ深さ的には太さ的にはね、はい これだったら枯れにくいかな。うん、あと別の丸じゃないやつも見てみましょうか。なるほ楕円こんな感じ。うん、どうい？いいと思います。うん、流れがね。うん流れがあるしね。えー、よりちっちゃくても入るけどでもあんまりちっちゃくすると水止まらなくなりますからね。ど, どうでしょうね。 これとこれ楕円の方がいいですね楕円の方がこれだとノーマルすぎるかな、うん、これもイッソさんの味ですけどね、うんそううん、さすがにこれ黒いのだとね、うん、ほとんど手をね入れてないので古い葉っぱが付いてるからこれ取りましょう豆鉢用の網<笑>網止めんのも一仕事です ね,、うん、ねちっちゃいからねー<笑>ピーセットないと止められないんですよ セットで押さえて。小さいからね。抜けちゃうんだよね。朝八はね。特にね。ですね。さすがに少しはね。洗いの入れないといけないんで、パラパラパラと入れますが。なんか？あ、これないかな？両方同じような形なんだよね。傷が見えないのはこっちですね。ただ花が多いのはこっち。なんで こっちが花が多くてここに傷があるでしょ。はこれこれがこっち前にすると傷が見えるのね。あとこの枝いらないかな。取っちゃいます。まどっちも同じような感じですからこの鉢だったら両方見られますのでね。お可愛いですね。 ね、うん、ちょっとグラッとすんでもう一回取ります、はい、楕円だからちょっと寄せるんですよねこれはそうそうそ う, そうこっちにね、はいはい、こっちに寄せてるんだけどちょっと効かないんでもう一回やりますよし OK あしてねこれ少し少しです軽くであとはあの豆 こ方が飛び出てるのこれいらんだいだ。いやー水管理がえ。水管理大丈夫です<笑>大丈夫です。それが気になっちゃうなやっぱ。<笑>この家だと。そうですか。でも結構大きいと思うけどね。あの基本本当はねもう一羽りちっちゃい方がかっこいいんだよね。 だけどほら、水の管理って言うからう、ね、自分で全部こう管理してるわけじゃなくてね売っちゃった場合のことも相手のことも考えなくちゃいけないので<笑>、ね、ちょっとこれでも大きめには入れてるんですがもう本当の豆好きな人はもう一回り小ちちゃいのにちち、うん、入れるはずです。これ大きいんですよだからほら 実が止まるものはあんまギリギリで育てちゃうと実が止まらなかったら意味がないからね、うんうん、こんな感じでこんな感じい、ね、こっち前なんだろうなー感じねこれが出てますからね、うん、でも裏にもほら花芽がついてるから、うんうんうん、これで刺し木が刺したのがおととしの6月だから丸2年ですね刺して丸2年でこれができるわけです。うん これが一年生からね。そう考えるといいですよね。早いですね。うん、太いところでも、根が出やすいので、うん。あの、大きな木を持っている方は、枝を切るときに、こう、さしてね。あの、置けば、豆盆栽の素材は作れますね。なるほど。はい、これがベニシタンの豆盆栽の。豆盆。二<笑>年でできる。鉢やけ。の手 で, すですね。こちらも、大盆栽祭りで。 販売あそうですね販売しますよこのサイズはもうちょっと大きめのこういうのもあるんですけど、うん、一番ちっちゃいのも販売しますと、はいうところで終わりです、はい、ありがとうございました大盆栽祭りの商品かこれ、うん、さっき刺したやつの元なんですよ、はい、こっからこう出てたわけそれを切って上だけ刺して なるほどこれが下の部分で、うん、実際に苗木屋さんがポットで売ってたのはこんなでかかったわけですこれはあれです 姫, 姫のあのサンザシサンザシで す,、うん、シですこれ赤い実がなりますうこういうのは持ってきますよもちろん、うん、持ってきますが、うん、あ、クワなってるほら、うん、なってるこれなるこれ多分ね落ちちゃうかなあと10日あるからね10日以上あるでしょこれ真っ赤になるのね、うん、姫クワ ああひみくわですこれはねしし頭のみしょう、はい、かわいいですね、これこれ、葉っぱはちゃんと獅子頭でこれでね3年生ぐらい3年生太らないんですそれでだいぶ枯れましたようーん1年生はもっとひょろひょろでその時点で2年になる時に枯れてうーん、なかなかねきちんと育ってくれない、うん、で、曲げたんですけど曲げがね戻るんだよねあんまりやると折れるこれ。 山もみじみたいにぎゅって曲がらないの山椒山 椒, 山椒の実生これでね、三年生なの、えー、ちゃんと匂いますよあ、すごい山椒これ、うちの庭に生えてる山椒の田で撮って撒いてるんだけど山椒って挿し木でもつくんですけど挿し木だと枯れやすいんですよね、えー、山椒でしょほら、さっきの桑もほら、こんな、うん、なってますこれも鉢にあげるのもあるし あげないのもあるし、あとこれで症状でしょ？で症状わかりますね。はい、ローズマリー花終わります。花終わりかけてますね。花咲くんだ。咲きます。だからモミジ も, もこれ葉っぱ買っちゃったね。なんで中途半端なことするんだ。葉っぱかられちゃいましたアルバイトの人に。<笑><笑>ね、これあの小葉の白牡丹。花がね、これあんまついてない。花がついてるのはね。 先週、先々週に団体さんが来て飼ってて<笑>るほどここに1個あるちっちゃいちちちちっゃちゃいのちーちゃいの赤い実つくんですよこれ刈り込んで来年用ですね来年用とかこの辺はバラですけれど も,、はい、のもあれかなこれね山の悲しでをまいたやつですね未生の悲しでまだ形にならないけどこれはもう寄せ植えにするしかないかな。ねただ 伸ばしてあげますかこの辺もあ。ありますね。ありますよ。ありますよ。もう花咲いてきちゃった。時期的には何が花の時期。バラ。じゃないバラも咲くけど、これ遅いもんね。花上がってきました。ほら。うん、これはこの花。これ。これ。これもはバラか。八重咲きの姫バラで、これはもう野バラじゃないですね。うん、姫バラです。ただ四季咲きなんで。 よく咲きます。これも花が上がっているのがあれば販売。ちょこれもね咲き始めたでしょこれ。もう早くて。これは紅鳥儀の姫ですね。かっこいいんだけどね。いいですね。うん。昔のねあれはねコナラの花がね。コナラの花わかるかな。これこれオスオス花。こ, こがオス花。でここの先端にメス花があるんです。はい見えないでねでもね。 これは1歳子ならだから今作り込んでるんであれですけどね。これがねこれね。結構ね。苦労したんですよ。この間いらないね。4年目にしてやっと花が来ました。ピューって伸びてて実のなるやつを切ってここでそれで小さくして作ってたんですけど、なかなか花来ないと思ったら今年は成功ね。 このサイズでどんぐりがいっぱいになったら可愛いでしょう。ああ、どんぐりできるんだこれあできますよ花ですからこれがオスバで先端にあるのがメスバなんですけどそのメスバがどこにあるんだか、うん、見えないオナラはだから持ってくとすれば、はい 花がついてるやつああもう花が終わっちゃったまあちょっとまだまだいっぱいあるんですよ ね, <笑>ね、うん、種類がとにかく多いんで多いんです、はい、これ今あの剥がりの途中なんでこれがこれをこうしちゃうわけよ、うん、うんうん一回取ってね全部ね吹かせ直し、うん、何しろ枝がねビュービュー伸びる気なんで ね, でね質の問題ですよね、うん、だからこっから吹かせ直ししたいわけ、うんうん、だから一回切っちゃってやるとこうなるわけ ここから吹らいてきたじゃん吹いてきたでしょ下から、はい、全部切っちゃったからそ、うん、れでもうちょっと経つと良くなるんだけどこういう状態にして葉っっぱが 出, 出て揃った秋ですよね秋になれば販売はできるけど、うん、もうこれでいいっつうんならこれ持ってってもいいけどね<笑>自分でやんないとこんな葉っぱ大きいんですよ。これ去年ね、葉っぱね、葉っっっぱすごいちゃかったので土鉢にして形を変えるんで土鉢にしてぶった切ったんですよ回、はいはい、だからこうなっちゃった。なるほど などなど、えー、いろんな商品が、はい、<笑>お祭りには持ってかれます。はい、あと蜂ですよね。はい、豆鉢があの山のようにあるので。そうですね。今年豆鉢結構ありますから、シスジさんももちろんありますけど、はい、イッソさんもいつもの通りありますけど、その他もろもろ豆関係ね、このくらいからこのくらいまで。うん、うん。うん あの並べます。はい、えっ、ー、と、お安く提供しますよ。お安く提供してくれそうなので。広いものがあれば。は い,、はいはい。ぜひ。え五、ー、月の三四五。大根さ祭り。大根さんのお店に。はいえー、足を。ね、けてもらえればと。<笑>見られるかな。は<笑>い、えー。あの、三、三層ぐらいになってますもんね。お客さんの列が。そうですね。あとはね。山路祭コーナー作るんで。山路祭だけの。テーブルを作りますので。うん、なるほど。 あっちにあります山アジサじゃあ最後見ましょうかこれ全部山アジサここ全部ここから全部です、えー、よしうちで増やしたやつたここにここもうもう花芽上がってるでしょ、えー、ほらこれね山アジサこれ舞妓だな舞妓山アジサって言ってピンクのまんまるイサイちっちゃいのもあるねこ れ, これ5月の連休の時にはもうちょっと あのもうちょっと葉っぱが花が膨らんでますけど色はまだつかないんだよねじゃ買ってからお家で楽しめるみたいなそうですねそうなっちゃうかな、うん、これなんだろう棒ガズルっていうこれも手まり関係かな、うん、これ、うん、小さく作ることもできることです、ね、あそうですそうです、うん、できるんだけどこれ半日陰にしとくんでねちょっと大きいんだけどな500円ぐらいか500円500円からあります、はい うんと立派でもまあ、実際ですから、そんな高くはないですが。この辺がこ調ちょうぎ、これ網目蓮魚って言ってさ。葉っぱが可愛いでしょう。網目になってんですよ。蓮魚です。この辺が紫色で花芽がついてますよ。見えますか。ほら、これが花芽です。もう花上がってる。早いな。ほら。これ、こ, これ花芽なんですよね。 見えるかな。なうん、最初の花芽ポコって、これほらポコって出てるのね。これはおぼろづっていう白の白のノバラ。ノバラです。まもね。も う, ちょうどあと花の時期に見て決めたいですよ ね,、うんうすねそう。ところがね、いつもの年は5月の連休で咲かないんだけど、今年ちょっと早いよねやっぱりね。うん、早いからいるかもしれない。うんうん、これミヤビですね。花上がってます、うん。これが花芽になるんです。 うん、ここのとこがねだからこうこうこうって出て、ね、肥料をあげたのがちょっと遅かったんで、うん、あともういっぱいあるからねそうですね<笑>ほらこれピラカンでしょこの辺はもうぐちゃぐちゃ商品紹介のが動画長くなりそうですねそうですね、<笑>ほらねこれも好調着もほら花いっぱい、うん、咲いちゃいそうだねでもねというわけではい5月の大盆栽り えーはい、皆様、の、お越しをお待ちしております。はい、はい、よろしくお願いします、はい。よろしくお願いします。ありがとうございました。はい